みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の大沢でございます。今回の動画はメトロノームと仲良くなっちゃおうぜということで、その2本目の動画でございます。先ほどの1本目の動画の方で、メトロノームと手拍子と声を使って、まあ、簡単なリズム遊びみたいなのをやってみたんですけれども、この2本目の動画ではもっと違う角度からお話をさせていただこうかなと思いますので、<笑>ぜひ参考にしてみてください。とりあえず、うともうそんなに言うことが なくて、1つだけもうさらっといってしまうとテンポ100で鳴らしますよね。で、これに合わせてもうひたすら手拍子を続ける、もうこれだけです。で、手拍子を続けるって言ってても、このメトロドームと手拍子を 100% を集中するんじゃなくて、手拍子をしながら別のことをしてほしいんですね。で別のことといっても、別に走れとか泳げとかそういうわけではなくて、別に考え事とかで大丈夫です。 普通にお仕事のことだったりとか、買い物のことだったりとか、うーもしくはそのテレビを見ながらとかでもいいですし、もうちょっと高度な技術になってくると、友達と会話をしながらとか、あと今僕が言っているみたいに、の独り言をしゃべりながら手拍子をするとか、そんなのでも大丈夫です。どういうことかというと、この手拍子、メトロノームとこのリズムキープをしていること自体を頭の隅に置いてほしいんですよね。で うまくできるときは、まあ、うまくできると思うんですけれども、なんかこう、少しでもその頭の隅から消えかかると。消えかかると、合っているのがだんだんだんだんこう気づけば合わなくなってきて、あれみたいな感じにな る, んですなると思うんですけれども、こういうのがないように気をつけるということです。もうこれに関してはテンポを上げなくてもいいです。う普通にご友人の方、ご家族の方、はい、話しながらとかでもいいですし、 ちょっと、ね、こんなメトロノームと一緒に手拍子をしている人と話したくないよって困れてしまうかと思うんですけれども<笑>、まあ、その辺はあごめん、ちょっとこれ気にしないでなんて言いながら<笑>ちょっとやってみていただけるとよいかなと思います。で、先ほども言いましたけれども、そのテンポキープをしていることに意識を持っていかれすぎないということですね。頭の隅にちゃんと存在はしているんだけれども、頭の隅に置いておく。そっち側のなんつうんだろうな。 リズムキープのほうにあんまり意識が持っていかれるとギターは弾けなくなっちゃうし、ギターのほうに意識を 100% 持っていってしまうとリズムキープができなくなるし、そんな感じになってしまう方がすごく多いかと思いますので、ちょっとそんな練習をしてみていただけるとうれしいなという感じです。えー、話は本当にもう以上です。テンポ100。あんまり早すぎても遅すぎても難しいと思うので、まあ、このくらいがちょうどいいかなと。 ををキープししてなんか別のことを考えたたたり、話したり、り見話すす。る。そんな練習でございます結構抽象的な感じですけれども。えっ、ー、と、もう少しこの詳しい話をさせていただきますと、1本目の動画のその言葉遊び的なリズムに関しては、その手と口で違うリズムを鳴らす、違うリズムを刻む、違うリズムを発するっていうことにちょっと慣れていただきたかったんですよね。 で、違うリズムを出すことに対してもてうのか、手と言葉が違うリズムを出すにしても、一定しないとあんまり意味がないので、手はメトロノームと一緒にこうシンクロさせて、言葉のほうだけ違うリズムを出す。そんな意図があって練習をしていただきました。それで、何度も言いますけれども、2, つ目の2本目の動画の練習に関しては、リズムをキープすることに意識を持ってかれすぎない、えー、そんな意味合いがあって。 こんなお話をさせていただいております。割とこの2つができるだけで、ギターのほうにもです、ね、結構反映してくるかと思いますので、ぜひともだまされたと思って、練習をしてみてください。たまに恥ずかしいときもあるかもしれませんが、えー、やってみていただけると幸いでございます。それでは、ちょっと短いですけれども、以上です。頑張って練習をしてみてください。それでは、さようなら。<笑>